はい、皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はカメラですね。このニコン Fi レベルをなんとか私でも使えるようにできたらなぁと思ってます。以前もお話ししましたが、この i レベルファインダーには露出系がついてません。なので、素人の私には正直まともな写真は撮れません。ニコン F には アイレベルファインダーの他にフォトミックファインダーと言いまして露出系がついているファインダーもあるにはあるんですがデザインが悪いんです本来ニコン F はこのアイレベルファインダーを元にデザインされているのでフォトミックファインダーがついたものは違法建築なんて言われてますよねあ、そうそう以前の動画 昭和、平成、令和のカメラっていう動画でニコンの F はニコン SP の改造版 SP を一眼レフに改造したカメラなのでシャッターボタンがシャッターボタンの位置が悪いなんて話をしてしまいましたここで訂正させていただきますがニコンはあえて SP と同じ位置にシャッターボタンを持ってきているそうです 当時主流だった SP とこの F の操作性を同じ統一させるために同じ位置にシャッターボタンを持ってきているそうですニコンらしい保守的な考え方ですねそれではこのニコン F を私でも使えるカメラにしちまいましょう まずは指導調整アイピースは丸いタイプのものしか持っていないのでこちらの F 後期型の F を今回は使いますこれが指導調整のアイピースですプラス 0.5 のタイプですね まあこの視度調整のアイピースをつけたからって私がこのニコン F のアイレベルで上手に写真が撮れるようになるというわけではありませんさあどうしましょうやっぱりフォトミックファインダーをつけるしかないんですかねえねえねえドラえもん僕でもこのニコン F アイレベルで上手に写真が撮れるようになれないかな もうのび太くんったらしょうがないなはいニコンメーター3ドラえもんやろうかと思ったらジャイアンになっちまいました<笑>これはニコンメーター3っていう露出系ですねアイレベルファインダーのニコン F につけられる露出系です 早速つけてみましょうニコンメーターをつけたらレンズを取り付けてこの露出レンズについている露出連動爪をこのメーターのレバーに 合わせますこのガチャガチャはフォトミックとかではお約束ですよねそしたらシャッタースピードダイヤルを連動させますフィルムの ISO 感度を100に合わせて。 こ、こいつ、動くぞまあ冗談はさておいて、ちゃんと動きますね。動作はしてます。実際これが果たして正確な露出を示しているかどうかが問題ですけどね。露出表示の針の反応はいいですね。結構期待できそうです。 この露出系の針に合うようにシャッタースピードのダイヤルと絞りリングで設定します設定値はシャッタースピードが60分の1絞りは F2 ですねまあ室内だからこんなもんでしょうそしたらこの 平成のデジタルカメラで絞りとシャッタースピードがどんな感じか見てみましょう1 80分の160分の1の F2.8 ですねいい感じじゃないんですかね露出系は。 ちゃんと動作しているようですニコンメーター恐るべしこのニコンメーターにはセレン光電池セレン光電池というものが使われてますセレン電池で光を感じてその光の強さを露出計の針に表示させる そしてその針に合わせて絞りとシャッタースピードを設定させるというものですねなのでこのニコンメーターをつけたニコン Fi レベルは全く電池を使ってませんいいですよね電池も全く使わないのに絞りとシャッタースピードが設定できる私のような素人でもきちんと写真が撮れるカメラになったっていうことですね はい今回はこのニコン Fi レベルにニコンメーター3を取り付けてみましたこうしてみるとニコンメーターを付けた F の i レベルこれも立派な違法建築レベルですよね<笑>はい OK 牧場 次は F2 をやりたいと思いますので、よろしくお願いします。またね